アメリカ人の3歳の子供は暗記をしないで英会話を覚える方法で英会話の言葉を覚えたのです。日本人の3歳の子供も暗記をしないで日本語を覚える方法で日本語の言葉を覚えたのです。アメリカ人の子供の脳も 日本人の子供の脳も暗記を必要のしない同じ覚え方で母国語の言葉を覚えたのですアメリカ人は鼻から肺に空気を入れ肺に入っている空気を鼻から抜く呼吸の仕方で英語のリスニングの仕方を 脳が覚えたのです日本人は口から肺に空気を入れ肺に入っている空気を口から抜く呼吸の仕方で日本語のリスニングの仕方を脳が覚えたのです鼻を使って空気を肺に入れるか口を使って 空気を肺に入れるかの呼吸の仕方で全く違う周波数の波の音になります。これが英語の声の周波数の波と日本語の周波数の波の違いです。この違いから日本人の脳が英語の音を 英語の周波数の波で聞き取ることができないのです。英語の周波数の波で英語を聞き取ることができなければ日本人の脳に聞き取った単語の音を日本人の脳に記憶できない現象が日本人の脳に起きてくるのです。